元気よくいきましょうそれでは、はい、おとりこさん構え<笑><笑> いい や, っおおおやっちゃうやちうやちうやちうう<笑> どれ 「こっちの、はい、ありまやばらして、はい」「もんちゃんかんざしかんをみた」よたよた「よさこいよさこい」はい 会場の皆様に、ありがとうございました は, はいコラボ M でした。